は先ほど家から帰ってきましたコロナのブースターワクチンを受けてその後高熱が出たんですけどもその高熱が出て家で休んでる間に食料を食べ尽くしてしまったのでさっき少し買い出しに行ってきました。で今日はスタバに 行ってきたんですけど Too Good to Go というアプリを使ってスターバックスで買い物をしてきましたこの TooGoodToGo というアプリは何かっていうとお店で売れ残った商品を安く買い取るというアプリですでたい当日の売れ残りかもしくは前日に 明日の分の売れ残りを予約したいですっていう風にアプリで予約をしてでその予約をした時間に食べ物を取りに行くというシステムになってますで今日はたまたまスターバックスが自分が行きたい時間に空いていたので家を出る前にアプリで予約をして で、今、撮ってきました。で、前ですね、コスタコーヒーでも、この Too g o o d To g o アプリを使って、食べ物を買ったんですけど、その時の写真が、中に何が入ってたかっていうと、こちらになります。トーストが2枚と、こちら、ハムとチーズのトーストですね。あと、タルトが1つついて、 こちらが3ポンドでした。元値が10ポンドで10ポンドが3ポンドになって販売されていましたでこのなので当日売れ残ったものを捨てずにお客さんに安く販売するっていうシステムなんですけどすごいいいシステムですよね。 わりとお店もたくさんあって時間は朝はなかなか10時以降じゃないとないんですけど夕方以降になると結構なお店でこの2 g o o 2で食料品を販売しているので仕事の帰り道とかでもこう安く食料品を手に入れることができます。 で今日は初めてスターバックスで To Good To Go を使いました一番最初にスタバでこのアプリを使って予約したんですけどその時に閉店ギリギリに予約したせいかお店の方からキャンセルされてしまって買えなかったんですねあの閉店間際だから走ってお店に行ったんですけど 店員さんにキャンセルしたから<笑>っていうふうに言われてすごいショックだったのを覚えてるんですけど今日はちゃんともらうことができましたでそのバッグっていうのがこちらです私も何が入ってるのか楽しみなんですけど開けてみたいと思います値段は、えー、12ポンドだったものが4ポンドで販売されていました では早速開けていきますでこのバッグを注文した時に後ろに待ってる人がいたんですけど後ろの人もこの 2good2go のアプリを使ってオーダーを取りに来ていました。 めちゃめちゃいっぱい入ってますね。まずはこれ。トマトモッツァゲラパニーニ。パニーニっていうのがよくわかんないんですけども、あのパンですね。トマトとモッツァゲラが入ったサンドイッチになります。すごい、結構ボリュームがあるのに。お店で食べたらこれだけで。 4ポンドいってしまいそうな感じですけど賞味期限は今日ですねでこちらはハムチーズトーストになりますこちらも賞味期限は今日ですであとは三種類のスポンジケーキが 入ってましたこちらがクリスマスのデコレーションがされたチョコレートスポンジケーキとこちらがナッツが入ったスポンジケーキとあとこちらはスタンダードなプレーンのスポンジケーキですね。という感じでした。結構本当にずっしり入ってて。 サンドイッチとトーストとケーキ1つでも全然十分な量だと思うんですけどスポンジケーキが3つも入ってで4ポンドなのですごいお得なグッドバリューなお買い物だったなと思います、まあ、他にもカレー屋さんだったりピザ屋さんだったりあとはスーパーの食料品もこのアプリで 手に入るみたいです今カレーが気になってるので今度カレーをこの ToGoodToGo アプリで注文してみたいなと思います。